中学校卒業して15から二十歳までずっと沖縄にいた。15から。アクターズにいたからずっといたよ。五<笑>年間か。沖縄アクターズにいたの。そう。えみんなの憧れ沖縄アクターズにいた人？いたね。<笑>ずっといやてやって、<笑>って<笑>だからこのキャラなんだ。<笑>そうかもしれない。結構ねこれまでのゲストさん、うん、入りたかったけど入れなかったみたいな人が多くて、三、うん、月にゲストで出てくれる。うん 方はこれは東京講のアクターズ出身の方がね、こう出られる、まあそっちの動画もよかったら見てください。うん、<笑>ご紹介、<笑>ご紹介。沖<笑>縄アクターズに行ってたら、ムロちゃんスピード、ラ、うん、パ, パンク三浦大知君の後輩でしょ、うんうんうん、ってなっちゃうよ。なっちゃうよね。でももうそこがほらテレビに出た後に行ってるからそかそか、その後に出てる人らの時には一緒におった人とかもやっぱいるんやけど。 言われへんね、す分からへんけど私はさそれは言ってもいいかもしれんけどあちらがこなあよくない可能性はすごーい、はいえー、いいな沖縄行ったことないねんな行ってみたいえー、めっちゃなんかだから出てそこがめっちゃ自分のそのダンスがもうめっちゃ欠けたって感じやから濃い、うん、5年間だったんだねそ う, そうだから逆にその大阪に戻ってそのさやかと出会った頃はもう 趣味にしよう、趣味にしよう、趣味にしようっていうところよ。感覚はね、そう。えー、そうなんや。バリバリやっていこうじゃなかったんや。え、もうあのスタートはもう一回絶対ダンスやめようって思ったし、時やって。やっちゃうとやっぱもうああ や, やりたいあそこ行きたいこれやりたいってなっちゃうから、褒、うん、めるためにもうダンスはやめようと思ったのが二十歳ぐらい。 えー、早くなない<笑>そう、うんていうだから多分それこそそのやばいヒトラーを見てるからもう無理とかさなんかここまではいけちもここまで無理とかなんかそういう見方をしてしまう自分になっちゃってたというかなんかまあまあまあまあ、まあ、そういうとこもまた確かにあ る, あるけどそう、だからその二十歳ぐらいの時にもうやめようって一回は、ま、やり始めるともう好きやからうわーってなっちゃうから。 一、うん、回離れようって言ってたけどやっぱりさ踊りたーいってなって行き始めたのがあの AX そうそうなんや、うん、だからほんまに週一みたいなもう自分で週一って決めていくみたいな感じで行き始めて、ね、そしたらそのダンオペのオーディションあるけど受けへんって言われてめぐみ先生に、うん、であ本の受けようかなって受けたのがあれ<笑>そうなんや そ, うそっからまた火はついたんですかそっからまた うううんうんうん、そうやななんかやっぱ楽しいなーってなってほんでそれこそまたそうやって出会っていくやんっったらやっぱ楽しいけど、うん、まあ、その時ちょうど就職もしてう ん, う ん, うん、うんうん、だから普通にも働いてたしー、うん、そのほんまに息抜きというか楽しみ自分の楽しみとして週1ク x に通うみたいな感じで週1ででもあのクオリティのパフォーマンスだったんだね。うんうん、週1やっぱりそののの年間の沖縄での<笑> まあまあでも土台がしっかりあったからこそなんやろうけどねまあ、まあうん、ほんで26までまあその働きながらお金貯めて、うん、お金もまあまあある程度貯まった時にダンスしたかったらアメリカ行こうって決めてたのでもう最後やそんな最後かわからへんけど感覚で26歳やったからその時が<笑>なんでさセーブしようセーブしようっていう自分もいるのにさ次のダンスやりたい環境がせずぶっ飛ぶのわ<笑>からへん。 本場じゃん。ロスなんて。あ、まあまあ、そうかも。まあ、そうじゃない、ね、ハリウッドは。まあまあ、そうよな、なんか、行ってみたいっていうのが、やってみたい、<笑>行ってみたい、行こうみたいなとこは、やっぱあるわな、確かに。ああ。それで来たのが、二十六の時やから。いらっしゃった時に、あった、あったんだもんね。うん、私も、そのタイミングで。そうそうそうそうそう。<笑>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 その当時結構ロスのねダンススタジオにはオマリオンが練習してるってうのをよく聞いてたんやけどそうしかもその振付師をやってる人のところで結構めっちゃ行ってたからなんかそれポイントかも結構 LA で、うんうん、誰のやりたかったら誰の振付師のクラスを受けるっていうのがめっちゃ大事やんかははははいはいはいは い, はい、はい、その流れ全然ちゃう人の受け取ったってさ なれるわけないんやから、絶対そのあ、まあ、ビ, ヨビヨンセが好きだったらビヨンセの振り付けをしてるけ と,、ね、<笑>ところで受けならつながらへんや、うん、まあ、それはもしたまたまのあれで行く可能性だってあるけどやっぱりそのさどうやって自分が一番近道っていうかそこに行けるかをやっぱ多分自分なりにやっぱ考えてたんだなと思うんやけどちゃんとその先生のクラスを受けながら行ったらオマリオも来たの、ね、その人が振り付け や, やるってなっっってててて、ななた時に、行くぞってなって呼ばれて でだから一個作品一緒にやった。えー、そう。それはねめっちゃなんていうのいい思い出。<笑>えー、え。ええ映像とか残いいい残ってるそれがさあそうわからへん残ってないねんないいか。うん多分。そうなんだ。えー、すごい経験やね。でもねなんかロスに行ったからこそできる。うんうんうん、終わり終わったことない。<笑>それはそうなんかそれ見ていく。 そそうそ う, そ う, そうなんか自分で 見, 見たものを行きたいって決めて行ってみたいなとこはあったりでももうなんか、うん、一緒に踊ってた頃なんがボンボンボンボンそれこそ出だすとさなんかやっぱりすごい思うことってあるやんその一緒にぐらいに来て一緒ぐらいにクラス受け始めてってだからなんかすごいその、まあ、変な解釈の仕方かもしらんけど出始める頃ってあるやんやっぱりそういうチャンスが来る頃。 にうん、そこら辺でちょっとでももうあちょっと<笑>しんどくなってきたなみたいなその現実も見えてきてあこうあれじゃ1年じゃ無理とかさかそれはもちろん1年でボンボンボ ン, ボン行く人もおるけど、うん、まあそういう子たちが、ね、みんな集まってくるもんね、うん、世界中から、うん、そうでやっぱ二年三年おらな無理やなとかすごい現実が自分の中でやっぱ見えてきたり、えー、あビザこのままじゃ無理とかやって事務所に入らな無理とかそういう、はい。 壁もやっぱり実際あるし、その情報自体がもちろんもらわれへんとかさ、入らないととか、うん、すごいそのチャンスも狭まってるから、広げないと広げないとっていうのも見えてきて、現実がすごい見え始めて、あ疲れた、死んだみたいな時にできたんよな、その妊娠して、か今からやるんやったら、あと2、3年は本気でやらな、無理みたいな状況でもあったりした中でできて、なんかちょっと、 自分でダンスってやめれれへんかったやんその言ったら二十歳の時も無理やった、うん、<笑>なんかそう別にやめんでいいんやけどなもちろんうまくできるんやったらいいんやけど、うん、なんか自分の中ではそういうものやったんやと思うん、ダンスがなんか限界ってなんやなこうこう上手くなりたいこう来年はこうこれを結果出したいっていうのが、うん、多分ダンサーってこれね、うん、多分一生続くんですよ<笑> 今の自分に満足しもう私やったら20代とか結構いろんな経歴持って走ってきましたけど、うん、30代子供産んでも例えば私やったら今年はね、うん、ディズニーのオーディションを受けたいと思ってる、うんうん、やったことないから、うん、受けたことすらないからっていうふうに欲がどんどん出てくるんですよね。うんうん、今までこんなにダンスやってきたけど、高みを目指すっていうのは、うんうんあの 切れないんですよね何歳までに結果出したら子育てに入ろうとか何歳までにやったらああの結婚しようっていうのを言っても、うん、その結果出そうがね永遠続くので、うん、切れないんですよねそこでこうやって戦ってたらそのやっぱ横にいた子がもうボカンって言ってもうたっていう子がもうボカンって言ってもうた子がいっぱいおるから。 うん、すごいしんどかったと思うよな自分がそこにもしいたらいやすごいなんか長男ありがとうって言ったら変やけどなんか「もうあんたもうええで」って言われた感があったっていうか「ええー、そう子育てしてどうぞ」みたいな「OK <笑>」みたいななんかそんな感じですごいなんか自分の中でちょっと一回区切りをつけれたあ、うん、すごいいいタイミングの時に来てくれたんだね かもしれまあ20代後半っていうまあ言ったら、うん、あの産婦人科の先生とかからすれば一番こう、うん、安全にリスクも少なく妊婦期間が過ごせる時期に言ったらお腹にやってきたわけじゃない、うんね、だからそういうのも含めてこうなんかいろんなね、うん、いいタイミングが。 うんなんかそう巡り合わせがあったかなとは思ったりもするし、け、う、ど、ん、ダンサーっぽいこと言ってるけど、なんかもう全然10年ぐらい踊ってない。<笑><笑><笑>そうやっぱもうほんまに子育て、母ちゃんって感じで、日々運転して、連れて行って、降ろして、そう、ね、<笑>走ってるわけですね。そうそう、コロナのあれで事情で逆に就職が決まってみたいな感じで、今、普通に働かせていただいてる。<笑><へー><笑>そう だから仕事でもそうよななんかいいか悪いかは分かりへんけどやっぱコロナの時ってすごいねいろんなものが変わったしいろんなね時代のシステムがぶかって一気に変わった感あったけどなんかそこでありがたくお仕事させていただいてでまあ子供もちょうど小学校下の子が小学校っていうところで楽しくというか止まらずに動いてるって感じかな。 日々ほんまにありがたいよね。のダンスしかやってないし別に。まあ、働いてたとはいえ日本で働いてた時も関空の免税店にいたんやけど。あそうなんや。そうそうそう。えー、そ, うそこで働かしてもらってたりとかそれも私が働けるようなあれじゃないのにまあ声かけてもらえてはら働かせてもらえてそれでアメリカも来れてみたいなさ「やる?」って言われてあ「じゃあやります」って言ってやらせてもらってっていうのがすごい。 なん か, なんか い,、ま、いろんな偶然とかその時のハプニングみたいなもので、うん、こう今の生活があるみたいな感じになってるけど、うんうん、まあ、でもねなんかそれもその時その時で こ, う、うん、この状況をポジティブに捉えられるこう、うん、判断力と行動力というか、ねうん、そこでこうどうしようってこう後ずさりしてしまうんじゃなくてこの感じでさあどう生きていこうっていうのをま 自分に合ったやり方でポイスしていける力がか半端なく強いんやなっていうのは<笑><笑>大阪にいたわけじゃなく<笑>そうだねだからそう沖縄行って逆にそう大阪ほんま将棋だから<笑>、ね、あ育ってるんやけど、うん、なんか結構その自分の中身作られる時期 すごいですねやっぱりジブリは<笑>宮崎さん。そう<笑>そう えそれでもね、まあうん、いろんなところに行ってもこう強くたくましく生きている中ですけども、うん、今もの中でずっとまあ小学生にも上がったということで、うん、育ても今後の人生 も, もうずっとロサンゼルスで過ごしていくていの、うん、今のところはっていう感じかな、うん、やっぱりその何とも言われへんよねこれもそのまあ子供のタイミングやったりとか、まあ、自分のタイミングやったりとかどこでどうなるか分からへんけど、うん、今は。 とりあえずここで子育ては頑張ろうと思ってやってるけどどっかのタイミング例えばね中学校行くとかの分からへんけどタイミングどっかであ帰ろうって思ったら多分帰れるやろうし<笑>お子さんはど う, どうなの、うん、こう言葉は何をこうどっちも喋れるのうん喋れるのは ね, れるよね<笑>れるのってこれるよね。そうやね現地だから今逆に下の子上はもう全然大丈夫なんやけど4年生やし。 うんうん、下の子がやっぱり大変今めちゃくちゃ、うん、日本語が強いからこの子は あ, あそうなんだうえ、ん、今一番多分大変バレンタインおうですか、うん、なるほどそういうのもサポートしていきながらまあそれでもさロスで高校育てずっとやろうかなって、うん、こうしててこういいところロスの子育てのいいところっていうのがあったら教えてもらえる最後がつまん、えー、ないかな。 私から出るもんって言ったらなんかちょっとあれやけどいいこと言えるか分からへんけどなんかほんまに気にせんでいいかも。うん、<笑>周りを気にせんでいいというかもう人のことは人のことやし自分のことは自分のことやんかだからなんか別にどこに対してどうこう言うこともなく自分の子育てこうやと思うようにやればいいし使わんでい ちょっとこう同調圧力って言われたりもするんですけど、みんなと一緒に揃える右を見て前に見てないみたいな。あ、うんうん、やっぱ教育っていうのがどうしても、あの、うんうん、昔ほどではないけど、やっぱ根付いてるとは思うんです。だからそういうところはみんなと一緒にしないととか、いう世間一般ではこういう家庭。が普通なんだからっていうのにはとらわれなくてもいい。ってこと、うんうん、いいんかなって思ってる。まあ、でも日本でも上の子が三歳の時に、まあ幼稚園行かしてた。 ときに下の子を産んだときにそうそうちょうど3歳になるから4月からうそこから半年ぐらいかな日本の幼稚園に行ってて、うん、ねすごい良かったしめちゃくちゃ幼稚園ってすごいと思った日本の幼稚園すごい良かったしなんか人も良かった、うん、けど多分なんかわからへん私が多分行きやすいんかなって最近思うこっちかなの方がそう言ったらうちもこれから幼稚園が始まるんだけど下の子は。うんうんうん で、えー、やっぱりこう係とかもねやっぱりある、うん、幼稚園は特に、うん、あの専業主婦の方が多かったりもするので保育園と違ってね、うん、やっぱりこう係をやってこう幼稚園のこう行事とかをお母さんお父さんも一緒に手伝ってやっていきましょうみたいなのがあったりとかはね、うん、やっぱりするんだけど、うん、とママパパもちょっとコミュニケーションを取らないと う,、うん、う, まく<笑>うまくやらなあかんってなんか自分で思っちゃってるやろな<笑>うまくやらなみたいなさうまくってなんやねんって感じやねんけど。 こともないと思うんだけどね。みんなみんな同じ気持ちだと思うんだけど。うん、<笑>でもなんかちょっとこうさ、リーダーっぽいお母さんとかやっぱオ<笑>、うん、ールや。すいませんみたいな、すいせんみたいなさ、礼儀、うん、なんか日本の独特のね礼儀とか文化もあったりするから、うん、なんかそういうのがちょっと日向た的には苦手、苦手かもしれないってなると、苦手かもしれない。楽なのかなロスの方が。 そうで多分誰も他の人のことどうでもいいやと思うよアメリカ人って。<笑>あの基本ほんまに正味ほんま人のことは別にどうでもいいからいい意味でさ感がないいっていう感じ別にそうそうあの子どうなんと思いもしいひんのか思ってても言わへんのかはちょっと分からへんけどね。こう自分のことを愛するというか個性を愛するみたいなところもなんかそこを大事にしようっていうのがね なんかこううん、私もロスとか短い期間しか行ってないけど、うん、そういうのはすごい感じたのでね、ロスに、うんうん、もうなんでそんなに自分に否定的なのじゃないけど自 分,、うん、そのままの自分を愛したらいいのにっていう人たちがすごい、うん、なんか無駄に自信満々な人多いみたいな。うん、<笑>あでも、あ, あると思う、そんなにほんまに。っ体型がどうだろうと、なんかもう、もう全然コロナジの人数入ってようが、うん、すごい自信あるみたいな。うん<笑> だからなんか、それこそファッションもさ、なんか今でさ、日本も、なんていうのやろ、みんな同じ服なんか着てなくなってるやん。なんか昔ってこれが流行ったらこれみたいなところがちょっとあったやんか。うん、でもなんかそれ、もうほんまに、なんていうのやろ、アメリカもやけど、なんか別にダボダボ着てようが、お腹出してぴったりしてようが、なんか今の時代スウェットえ。全然スウェットとか、なんか普通やし<笑>んかにしない。な。 <笑>さあそれこそそれこそ言ったらほんまに LA の幼稚園の卒園式みたいなやつなんか B さんやしさ B さんえ、B3、やでお父さんなんか短パン B さんみたいな<笑>だからほんまもう服なんかそれこそ何万みたいな服着てたらなん か, なんか結婚されるんですかあなたがみたいな状況になるわけよ<笑>そうなんだ。面白い、うん。逆にスーツとか着てたらえどうしたんでしょうかみたいなさ 感じやんやっなんかカチッとした空気がちょっと苦手かなってい う,、うん、こう心にこうゆとりがあるというかねかそうい う, うライフスタイルが合ってるかもっていう人は、うんうん、結構ロスでのびのびと子育てできるかもってことかな。うんうん、日系ってやっぱいっぱいあるからさで日本人が多いっていうのはあるんかもしれんその会社の有財産みたいなやつでそうそうそう住んでる人が多いっていうのはやっぱりその会社があるところに人が集まるからさ、うんうん、あそっか意外、うん、と日本の会社もあるんですかすごいあるよ <笑>そうなんジロスとかそのニューヨークアメリカの、ね、チャンネルで好きな、うん、あの YouTuber さんがいて、うん、あのマスターメディアっていう YouTube チャンネルがあって、うんうん、有名な、まあ、ビヨンセとか、うん、ジャスティン・ビーバーとかいろんな人のバックアップをしてるダンサーのこう3人でやってるこうチャンネルがあるんだけど、うんうん、なんかそういうので結構アメリカの事情みたいなもうすごい発想されてる日本人のチャンネルがあったりとかして、うん、すごいためになるなと。 思ったんだけどまあそれの、まあうん、ママバージョンというかねなんかそのチャンネルではそのママの人がいないのでママパパもいないからうん、うん、<笑>その情報は聞けないので好きなチャンネルなの、うん、かそれを自分のチャンネルで誰かに聞けたらいいなと思ってたので、うん、本当にあありりがたたいいですななんか回聞てましたうすあの情報で、ね、気になったその産婦人科だったりコミュニティだったり、うん、いろんなもの後で LINE、うん、で聞いたりとかしてちょっと URL は。 あの説明した概要欄に載せておこうと思いますのでよかったら見てみてくださいゲストで出ていただきましたのはロサンゼルスからあの2人の男の子を育てるママ日向に出ていただきましたありがとう日向ありがとうございましたありがとう